ははいいいおはようございますはようござざまますすスカで本日の動画はですねちょっともう店舗の方後ろに見えてるんですけれども柏市にございます大戸屋さんに来ております。というのもちょっとねご縁があってこちら大戸屋さんの社長の清水さんとねちょっとあのー、交流をねできるようになったというかいただけるようになったんですけれども今日企画があるからうちに来てくれってことでご連絡をいただきたいので。 早速ね、ちょっとお店の方に来たんですよただ僕もねちょっと全くどんな内容で呼ばれてるのかわからないので社長の方にね何に取るのって聞いてみたいと思いますそれではちょっと店内の方に参りますよいしょじゃあお邪魔しま す,、えー、すいいお疲れさまで す,、えー、すごいいお疲れさまですお疲れ様まですお疲れ様ですお疲れいまですおさまで、はいはい、さですお疲れささ すっなめなこと言ってんだよはいはいはい何、はい、て話されてたんですかいやもうなんか余裕みたいな余裕みたいな対決するかって言ったら勝っちゃったのさ相手に対して失礼しようとか言って勝っちゃったのさ相手に対して失礼しようとか言ってそれでさ、はい、ちょっと勝負してもらおうかと思って勝負大食い勝負ってことですか大食い勝負ああもちろんもちろん実は大台はラーメンよりライスでもいけちゃうんだよあライスライスはいそれでさ、はい、ちょっとやってもらおうかなーって じゃあライスで今日は大食い対決ってことですかそうそうそうそ う, そうああもちろんでもちろんですすごい自信あるからこいつ<笑>こいつがか勝ったら給料3倍にしちゃうから給料3倍3 倍, 3倍こいつが負けたら、はい、ただにするよラーメンラーメンただ1日ただ1日た だ, 日ただえ全部ってことですか全部全部<笑>全部大戸屋さん前の動画でもお話されてまラーけどな1日ラーメン何杯って大体今 700, か700杯無料ってこといやあの 皆さん、ちょっとお三なる身でこんな話するのもあれなんですけど頭おかしいそうです<笑><笑><笑>じゃあ今日は僕が負けたら、えー、と山口さんの給料が3倍とで僕が勝ったら1日ラーメンが無料ってことです分かりましたじゃあちょっとその勝負ぜひ挑ませてください ええー、じゃあルール説明はいラスカルかんうちの白ネギ、はい、ネギ丼からネギ丼、はい、あと白ライス、はい、この三種類を三十、はい、分以内に何杯食べられるかはいはいで白ライスは一度うち当店の無限ニンニク刻み生姜、マヨネーズで召し上がってもらうあわ、うん、かりましたまあ好みだからね何使ってもいいよ味変し放題味変し放題はい。 スタート白ネギ丼から。はい、あいつからネギ丼作って。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。じスープ付きな山口さんも。はい、どうぞ。はい、いただきます。スープのおかげからでもできるんで。は い, い,、はいはいい、はい、どうぞ。いただきます。よし、よし。ちょっとこれ一杯目ですね。はい。はい。白ネギ丼でございます。いただきます。いただきます。<笑>もうさらっとタイマー進んでますからね。ね<笑><笑>急いで上に。なん う わ, うわラーメンも進みますねこれこんだけうまかったらラーメンも進みこれがしすぎるからこれラーメン負けちゃうからあんだけパンチがあるラーメンなんでこれぐらいご飯がパンチないと弱くなっちゃうんですも、ねうんねそうそうそうそう下手したらライス負けちゃうからな 早く来ないと負けとよお前よ<笑>おいネギラ<笑>スカル君これさ、はいこ、こいつちょっとファンにあげてもいい少し。あ、大丈夫でお前、ネギなしで や, やらせてもらえよ。ごめんごめんね、ネギナしでチャーシューマンしてやれよ。<笑>どんどんどんやらせともだめだよ。あ、リス。 う ま, うまいこ れ, これちょっと今回サービスで作っていただいた鶏スープですね。 くいいいよ早くお前よかー落ちなで<笑> も, かか<笑>もう。<笑> 大きいじゃなくてはやむよ。うん、だ<笑><笑>これだけでも中毒になっちゃうよ向井一学生さんってな全員ナイスとかったよな<笑><笑>学生さんナイスだけども OK だったよ<笑><笑>全員ナイスって時あったよねそうそうでもこんだけうまかったらこの相当ネギ出るんじゃないですか出る出 る, 出る<笑>ラーメン自体も中毒性ありますけど ほんの中毒性やばいですねあじゃあ3杯目ライスですね。 これめちゃめちゃうまいですよね無限ニンニクこれやばいですねこれもそれ開発した時き10キロ取ったの<笑><笑><笑>このおかげ で, かげで<笑> 10キロ取ったそれとマヨネーズで10キロ取った<笑>やばいの作っちゃったなと思ってさこれいっぱい今、ね、じゃあのこの無限ニンニクとマヨネーズでガッツリガッツリいっぱいあるんでちょっと次のライスでちょっと刻み生姜からそうかなこれはい、はい 3枚目ねライスなんですけれども無限にんにくにマヨネーズをあえた特製ご飯でございます。いいううういちゃゃうよじいなく早 うわ、これ や, べ<笑>向けミルクやばいすよ、はいうん、<笑><笑><笑>ライスこれだけで十分ですね、おかずはこれだけで本当に。<笑>当に勝つ気だよ、ね、おってんだ<笑><笑><笑><笑> ってし、る感じで。すね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> っていい口数が減ってきたぞ勝ったら失礼でしょと言ってたぞお前<笑>うちのーチャんにお前7割8割でやりますから言、ねはい、ってた じ, じゃねいかお前よえっ う全然負けてんじゃねえかバカ野郎俳く。<笑><おい><笑>ふざけんなよお前本当に俺も昔はよく食ったんだよた玉ぐらいは平気で食えたんだけど5たおうんつ<笑>け麺た玉ぐらいいつも食ってたんだけどさで昔こいつが違うラーメンで働いてたの違うラーメンで、はい、お客さんで行ったんだよつけ麺ご玉まつったらさラーメンた玉で出しやがってこいつ<笑> ラーメンごたまつけ麺ごたまつけ麺のごたま結構いけるけどラーメンきついぞ続いてこの刻み生姜じゃあいただいちゃいますねはいこれはもうそのまんまライスだけ、うん、ライスかけてこれにマヨネーズ、これとこれマヨネーズやっぱりこれもマヨネーズとかこれだけでも美味しいんだけど ダメだとか来てこれそろそろ飲むのなくなっちゃったじゃんか。 <笑><笑>うん、さっきから、社長に聞こえない程度のちょうどいいやんばで、いやー、無理だよなーとか言ってるでけど<笑>、多分聞こえてないと思ったけど、絶対マイク入ってるからこれ<笑>マイ、全部入ってるって思いますよ、これ。<笑> どこ行っっちゃったんだよ、での自身はよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>っの、まあ、1ではカカウントに入れたら、勝負えじゃか、バどん。 あれ、全然やらせなしなのいやもう普段からやらせも一切なしですねあそういやマジで食っちゃうんだもう基本的にはもうガチガチにあのあもう投資でやっぱもう8キロとか食べたりするんで、うん、番組とかでも本当にはい俺も俺もやらせだと思ってたんだけどさこんな食えるわけねえだろうと思ってたんだけど<笑>いやすげえな本当食っちゃってるよえー あとラストゼッもうもう一個得点 つ, つ, つけようか。ね、もう一個得点。<笑>あと5杯以上食ったらラスカル君のメニューやるよ。5杯？いけるか。13杯まで。いきます。行けるます。ラスカル君のメニューやるよ。 どうあと十分で、後輩頑張ろういける全然わかりました<笑>ここから、ここから僕もあのガチで行きますねもうガチで行くガチでやる方わ<笑><笑><笑><笑>かりました<笑>ガチで行きますねガチで行くよしそれ、ここから行きますかあまだ大丈夫で す, ですか。はい。 スープおかえいねことなん か, かなうねこれげましょうけどいついてな い, や<笑> い, ち<笑>い追いついてな い, 追 い, つ い, てないよお前ら<笑> あれもうライス、はいはいはいはい、どっちかというと山口さんの勝負というよりかはあのその新作メニューのために僕は頑張りますから。ああ お前もう終わってないよお前、まあ、<笑>終わってんじゃねえかお前よ。なんでもう行列対応考えてんのか<笑><笑>おいも う, もう行列対応考えてんじゃないの<笑>俺絶対助けないからないいな電話してくんじゃねえぞ 分かったな近隣住民対応頼むよいいねじゃあマジで食ってねよ<笑> でも7分でもう一回白ネギまでいかなきゃいけないってことですよね、はい、うんよだめ諦たのか ね、いはいじゃねえよ、これやろよ。<笑>もうこいつだめだ。用意したい考えてる。ここまでで、ね、じゃあ、これ食べ終わったら新メニューですね。絶対<笑><で><笑>食べる。<笑><笑><笑> で, もでもローストライムありますもんね。うん すごいロスタイム一本あるゃもうしゃべんじゃねえお前<笑>ど う, う<笑><笑>しゃべんじゃねえバカ<笑><笑><笑>もういいよ お, えだ<笑><笑>お前なんだろお前勝負に何もなんなくて<笑>この野郎<笑>ああやっちゃった昨<笑>日までの自信はどこ行ったんだよパパパじゃねえ ユ、うんね、<笑><笑>ーーチュか見じゃあここでもう。 ゴールっっていますもううょとあででかたすめにお前いや。 Mmm. ラス、まあ、っハリセンもなる<笑><んか><笑> ば, いいばっハリセンがって前 や, や。ろ ワンコだったら、僕最高記録で1000 <笑>じゃなくてななんだっけの、お い, で い, けるっいな、<笑>いやす、ね、ご飯、い。<笑> ってな<笑>、えー、な、な、んーいやでそれも僕らが来るっていうの分かってたんでんどんどんどんどんトレーが<笑>このトレーで<笑>いっぱい来てああそこで人で グループで言ってたじゃなくて一人でせんおかしいよ、ね、本当のフードファイトだよね、うんえー、お前何味わってるってんだよこの野郎<笑><お前><笑>のだこの郎俺は一切手伝わないからな<笑> い, いな 分かったな俺は一切手伝わないからなっつうの100人並ぼうか200人並ぼうか分かった近隣対応お願いします警備もつけねえかんな分かったな一、はい、日中やってもらおうかんねお願さし<笑>うん うんうんすごいえー、うん、ど, どんな話してんだよ、うん、本当に。ねごめんなさい、ご<笑>め、うんなさいさい制限時間残して今、あと一分ぐらい残ってますね<笑><笑> ということで対決の方は僕の方が勝利いたしまして追加でいただいた条件の方も見事クリアいたしましたのでラーメンの無料提供と、えー、僕のね、えー、メニューが販売することが決定いたしました。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 <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あのいい勝負ありがとうございました。